はたい、えっと、っまでヤクルト買っててなんかでもなんかうは、うん、ない、ね、どうえいの 思ったはいお母さん。 何<笑>なんでいつもあっちへ走びたいくの<笑> 持てようよあそうでががううんだ足足足そう縦ににるからさ足が足が樽に入らさ入へん、はい、おはよう、うん、あれ足あげてよ共同作業やで。<笑> あげるのううんああの、わき持っってこうやっててーーここら<笑>かそでになっ お い, おいちゃんと見て上がってるのかな んんんなことって知らの、ね、が、っ<笑>すあれは誰が救出ちゃんで<笑>読んで戻ってくるんかね。 えっ、えー ああ、ああどどここ行っったたかんうれれ、にハニーんすいこうです邪魔やって。<笑> 最近ななないららん、うん、ゃてこるのか、初めてじゃない<笑>はあ、じざ何だ私のテリトリー焼き。 もつつ初初めめててて<笑>いいこううなななんんんかかごしああ、ね、っぱりうーんもうちょっとはるんですよますすりりでねねやぱそうなはい。 <笑>バスケできそうやな。<笑><笑> 何を悪口言うとと、えー、<笑>ることじゃないけどいですいい<笑>、ねね、したんじゃれもらないあー<笑>それで多分か でかいね。<笑>うん。なんか人のこと全然気にしてないなーって言おうと思ったのに、あのでかい人だといかあどっちる。ひらひら水だったら、あの、もう。 いやいやあいやいやむもん、なんかそれ誘えるんだほら確かにあなたはだんだん眠くなる来る<笑>確かに言わへんないな<笑>うん危ない<笑>もう追いかけてん、ね、ないるロムな手だ人形どいかけんなは賢い子やこれがどうでもいいってことね<笑> ここ<笑>ねあ行はい。<笑> 橋のもじゃもじゃ。